はい、どうも水溜りモンドですお願いしますトミーです7時ぐらいだよねはい今からちょっとパン屋さんに行こうかななんかすごいなんか有名なパン屋さんがあったのでパン屋さんのパンで一番おいしいじゃん世界でいや楽しいですよねあれが一番おいしいからあのパン屋さん行ってあの好きなだけ買うっていうやついやめちゃめちゃ夢がありますちょっとじゃあ行きますかまあ行けるでしょう本当にすごくない でかいっすね、やっぱりなオーラ違うよな、全然なうせこれうせ つ, ううつ、はい、スケール位ただぞ、こ、はい、<笑>やばくない富士山に見かってたんだけどい や, いや富士山に対するトラウマはあるな、ちゃんと川は見ちゃうんだけどはいでもなんか、そこがコンクリートだとちょっとなんか違うな<笑><笑>いいな釣りしたいな着きましたここですね ベックファンベックファンさんってとこになんか100年以上続いてるんだってだよねはいでなんかすカレーパンとかがおすすめらしいそうじゃあ交渉しに行ってきますはいはいはいいいっすか、はい、じゃ あ, あ絶対これしなカレーパン有名ですあ絶対食べよ いいいいいすすねね朝から<笑>ねンンらねから楽しでででこれアンンパ食べやよ。これ どんなんですかあ、いいですか大丈夫ですか<笑>あ、すごい あ, あ、夢だい問題は必死、はい、これどこで食うかいや、それは考えてないです、ね、やられた完全<笑>場所がね<笑>おいいあったかいうちに食べたいですね本当だよ、早く食べたいよ公園に来ました 近くに公園があってよかってかたねそうですねすごいぞせせらぎが聞こえるぞいやー穏やかな気分になりますカレーパンから食べていいテレビでも紹介されたカレーパンいただきますおいしい外側がサクサクなのに内側のパンがすごいもっちりしてるからなナンみたいな食感だからカレーにすごい合う中に入ってるカレーが普通のカレーとして出せるぐらいおいしい <笑>次こちらなんとかなんとかパニーニじゃないですかあすげえ<笑>すげえしいいしパニーニ知ってる さ, さっき言ってたじゃないですかパニーにね<笑> ト, マ ト, トマトとベーコンをチーズと一緒にこうパンに挟んで焼いてるらしいです、うん、いや美味おいしいいやそりゃおいしいわバジルが効いてるんだねトマトってさ塩分とすごい合うじゃん程よいしょっぱさにトマトの酸味が合ってるね この辺。おい、五個余裕なの、多分。<笑>はい、続いて、この黄色いパン。フレンチトーストですね。お<笑>願<笑>、はい、いきます。な、ま、ん、あ、それは美味しいわな。<笑><笑>フレンチトーストなんじだって、家で作っても美味しいんだから、こんだけ美味しいパン作れるとこだったら、絶対おいい美味しいよ。うん。な、一番美味しいな。うん。 もうハンクンカブトのここ<笑>クレセントです。うわすごい。うわすごい。ほんとほんと本当に本当に本当にそんな。<笑>なんで知ってんだよ。<笑>ななんなんですかねでもそれって。なるほど予想で食レポし。ていいはい。<笑>塩パンだね。岩塩で味付けされてる。ドイツ系のパンな感じがする。予想。<笑><笑> いやでもなんて言うかな必死。なんて言うんだろうこれ食べて。ああなんかもちもちですね。いやめちゃめちゃ美味しいじゃないんか。<笑><笑>これはちゃんと食レポできんだ。<笑>もちもちもちもちだよねおちです。美味しい。アンパンどう必死。めちゃめちゃ美味しいです。早い。<笑>日本で今アンパン食ってるの張り込み中のケージと必死だけだけどな。次こちら。えー。 いやめ、明太子がのソースみたいなのがこうかけられてるねいやそんな美味しいわなあーこれ好きだわ明太子だからピリ辛朝ごはんには持ってこいな感じするパワーがみなぎる感じするあんま入ってないように見えて、はい、味は十分ついてるぐらいあそうなんですねうんおいしい パンの間に野菜が入って、それはサンドイッチですよ<笑>。<笑><笑>えっとね、多分これ見た感じで フ, フレンチソーストで挟んだんね、多分ね。あ、これ合うね。はい。食べ食べたでしょ。食べました。これ合うね。もういい朝ごはんって感じします。あ、これだ朝ごはん。こっちだった。<笑><笑>あ、これは人気だろうな。 うん結局楽しみだったこれねクリームパンうわっもう飲み物だわ<笑>飲み物あいっぱい入ってますねいやこれおいしいだろ絶対はいもう絶対おいしいおいや美味しいおい<笑>しいおい<笑>しいうん ックファンさんね、本当に美味しかったです下に僕のツイッターを貼っとくのであのー、来てほしい店とか食レポしてほしい店があったらぜひ僕のツイッターにリプであの写真と場所をつけて送ってください。<笑>ということでじゃあまた会いましょう。